皆さんこんにちはハートカイロの平野です本日は「認知症と慢性痛の秘密とは?」といったテーマでお話しさせていただきます情報のソースは横浜のペインクリニックの医師である北原正樹先生が書いた「慢性痛は治ります」という本を参考にお話しさせていただきます 認知症の原因は3つあると考えられています1アルツハイマー型認知症2レビー小体型認知症3血管性認知症の3つです詳しいことは専門家にお任せするとしてここでは慢性痛に関する認知症テーマにお話します慢性痛に関係している認知症は2のレビー小体型認知症ですレビー症体型認知症とは 脳にレビー状態というタンパク質の塊ができ脳の神経細胞を死滅する病気だと言われています症状としてはパーキンソン症状原子レム睡眠行動障害自律神経症状認知機能や意識レベルの極端な変動薬剤の過敏症などです 北原雅樹先生の記述ではレビー小体型認知症になると異常に物にこだわりが出るそのこだわりが体の痛みに向けられると痛みが増幅されるしかも薬の副作用で悪化を指摘しています理由としては薬の鎮痛作用が脳の働きを鈍化他のことに気が回らなくなりますます痛みに集中するとあります これらは医師の相談の上、薬を中止するだけで楽になると説明しています。そこでネットで同じ記術がないか調べてみたのですが、薬の副作用はありました。しかしレビュー症態と慢性痛の関連記事は見つけることができません。同じような説明がないので新しい視点だと言えます。 慢性痛と脳の関係はネットで調べればたくさん出てきますが認知症と慢性痛となると2019年3月現在ではヒットしません同じ脳の問題ですので今後の課題になると私は予測していますただし慢性痛だから認知症だという見方ではなくレビー症体型認知症で慢性痛がある時その原因がレビー症体だと知っていると ご家族の方も落ち着いて治療に取り組めるのではないでしょうかハートカイロでは認知症の方の施術はしていませんが認知症ではなく患部にさほど問題がないのに痛みがある時脳が痛みに壁になっている可能性がありますその場合は心身条件反射療法という脳の誤作動へのアプローチもしていますのでご相談くださいそれでは本日もご覧いただいてありがとうございました失礼します